どうトミですというわけで今日はキャンプの帰りなんですけど今日はこの僕の愛するハイエースについて紹介したいなと思いますこのハイエースはもともと僕がハイエース昔から乗りたいなぁと思っててでいろんなご縁があってたまたまこのフレックスドリームという会社さんが作ってるこのオリジナルカスタムのハイエースを乗らせてもらうことになりましたでこれ 見てわかる通り普通のハイエースと違うところだらけなので今日はそれをちょっと掘り下げて皆さんにご紹介したいなと思いますじゃあまず早速僕の一番好きなポイントから紹介します僕が一番好きなのはこの顔ですこの顔普通のハイエースと違うのはやっぱりこのライトですよね丸めのライトこれ実はフレックスドリームのオリジナルカスタムの FD クラシックっていうカスタムです これでちょっとクラシックな昔のハイエースっぽいなんかレトロな雰囲気を出してますけどなんかこの全体のいかさをすごい和らげてくれる可愛さがあるんで僕はめっちゃ好きですそしてこれよく見てもらうとバンパーがこれザラザラなんですよねこれは LINEX っていう塗料で、まあ、米軍とかが使ってるすごく強い塗料 で、ピックアップトラックの荷台に吹きかけたりとかこういうバンパーに吹きかけると傷がつきづらいそしてへこみづらいなんで僕みたいに自転車乗ってる人が自転車立てかけたりとかちょっと山道走っててこすっちゃったりとかも全然こいつだと傷つかないですこれバンパーだけじゃなくてこのオーバーフェンダーにもライン X 吹いてもらってますどこに吹いてます で、後ろにも吹いてますこれほんまにチャリンコいつでもこういう風に立てかけれるんでめっちゃ便利ですそして外見で言うともう一つ好きなのがこの IPF のライトこれいかついっすよねこれは夜何か照らしたい時に使うんですけどめちゃめちゃ明るいんですよで3段階で明るさ調節できて角度も変えれるんで キャンプ行った時に山照らしたりとか実際にバーベキューしてるとこ照らしたりとか自転車撮影する時に照らしたりとかめちゃめちゃ役に立ってますでこの IPF さんのライトなんですけどフロントだけじゃなくてリアここにも付いてますで反対側にも付いてますでこれもめっちゃ便利でこれ何使うかっていうとチャリンコの夜の整備とかあとはバーベキューする時に 照照ららししててととかかキャンプの設定の設時に照らしてとかこれがあるだけで夜でもめっちゃ快適に活動できる今は LED の白色なんですけどここにカバーをつけると黄色になったりとか本当に優しい色にもできるんでキャンプの雰囲気も損なわないこれめっちゃいいですそして足回りを見ていくとホイールがエクストリーム J さんのホイール で, でタイヤがファルケンさんのタイヤです で、このハイエースのもう一つの特徴がお気づきのこのルーフですよねこれなんでこんなしっかりしたルーフがあるかっていうとこれは実はドン完全にフラットになってますこれは僕が昔からの夢で車の上に自転車で乗ってショーに使いたいっていう夢がずっとあったんですよでそれをこのフレックスドリームさんに依頼したところ じゃあもう作りましょうということでこれワンオフで作っていただきましたでこの上にもライン X を吹きかけてるので自転車でも滑らんでこの穴が実はキャリアにする時に荷物を落とさないようにするステーになってて普段は取り外してるんですけど上に荷物を載せる時は防護柵をつけて荷物を落ちづらくしてます ショーにも使うし荷物運ぶにも使うしあとはほんまにキャンプ行った時は寝っ転んで星見たりとか僕の大好きな場所ですルーフはね作った方がいいおすすめ東京都内でも<笑>一目さえ気にしなければ上に寝っ転がって優雅な時間を過ごせます<笑>とまあ外観はこういう感じなんですけど次はじゃあ中ですよね中を見ていきましょうまずじゃあ運転席から行きます 運転席開けると、こういう感じです。で、このシート。これおしゃれですよね。これ、実は、ペンドルトンとフレックスドリームがコラボしたシートで、不燃の素材でできてるんで、めちゃめちゃ質感はいいんですけど、しっかり防火対策もできてると。これを助手席もつけてもらってます。そしてこのシートベルトも、 FD キャンプのシーートトベルカバーついてます。この FD キャンプっていうのはフレックスドリームキャンプのブランドでこういうちょっとキャンプに使えるようなおしゃれなグッズを取り揃えてます FD キャンプですで車乗ってみるとこんな感じかなまあ普通のハイエースなんですけどもう一つ僕のこだわりとしては ナビの横にもう一個モニターがありますこれほんまに普通のタブレットなんですけどこっちでナビしながら隣の人が映画見たりとか YouTube 見たりとか隣の人ももしくは後ろの人も退屈しない結構重宝してますでこれはあのー、防犯系ですねこれがハンドルロックでその下がタイヤロックです結構やっぱハイエースは トーナーも多いんでそこら辺はちょっっとししかりしてますそれでこれもそうっすねこのティッシュカバーもペンドルトンとフレックスドリームコラボですめっちゃおしゃれで次2列目見ましょうか2列目がこんな感じ2列目ももちろんペンドルトンとフレックスドリームコラボのシートカバーになってます乗ってみるとこういう感じ めめちゃめちゃゃ広々っす僕が乗っても全然広い人が乗らない時ってここ自転車を乗せることもできて26インチの自転車やったらこのまま横で横向きに入りますすごくないですかこれ26のチャリがこのまんま入るんですよなかなかこのハイエースがワイド幅なんで入るんですけど普通の幅やつ多分入らないっすあちなみにこの渋谷忍者っていうのは僕の 小チームの名前でトライアルとパルクールが複合した日本で初めてのショーチームですそのチームのロゴを貼ってますそしてお待ちかね後ろ見ていきましょうドン後ろがこんな感じですちょっとごちゃっとしてるんですけどほんまにこれが僕のリアルな使い方なんで許してください 一番まず右に自転車2台そしてここにベッドでベッドの上に、まあ、バッグこれデューシュバッグですねチャリンコ用のやつとあとは服を入れたりとかするバッグで奥に撮影機材でここにフルフェイスのヘルメットをぶら下げてますこれもめっちゃ便利でどこにでもこうやって吊るせるんでこれおすすめです向こうの方にもなってますこれめっちゃ便利です ほんで、このベッド、まあ、一番はこのベッドっすよねこの車の強みってこのベッドがあるおかげで半分自転車半分寝るってことができるんで僕大体自転車乗りに行く時は泊まりで行くことが多くてこういう山に来るんですけど一人で来る時は自転車積みっぱなしで横で寝ますでこれしかも余裕で 僕一人が寝れるるぐらいあるんですよねそして荷物を全部下ろすとこんな感じこんな感じ何がすごいって僕 187cm あるんですけど僕が完全に綺麗に寝れますこんなやっぱりチャリンコ外置いてるとパクられるかなとか雨が降ったら嫌やなとか 結構気にすること多いんですけどこういう風に自転車を入れたまんま寝れるっていうのはこのハイエースのキャパの強みやと思いますちなみにこの下は工具箱とかあとはキャンプ道具とかもう遊びの用品が一式詰まってますこれで海行こうが山行こうがまあ多分2ヶ月ぐらいは過ごせると思いますそしてもちろん 自転車今積みっぱいやったんですけど、二人とか三人で寝るときは、この自転車を下ろすと、これが出てきます。ちょっとじゃあ今からやってみましょう。こうやって自転車を立てかけても傷つかないんで、めちゃめちゃ便利です。これを倒してきて、 こうするとドンこれでベッドができましたどうすかこの広さやばいっすよねしかも何がいってこれ倒してくるとまた下に空間ができるんでここに荷物入れ放題ですだから友達のリュック入れたり着替え入れたりヘルメット入れたりもしくはまあ汚い靴とかも入れたりでその上ではこういう風に。 めっちゃ綺麗に寝れると俺が大の字で寝れます全然余裕ですいやーもう最高っすねちなみに僕最高記録としては人4人でチャリンコ4台でこれで旅してで4人でこの中で 1,2,3 そして2列目のシートで4人で寝たことがあります もう僕の人生はこの車がないともう成り立たないですね正直もうこの車なしでは生活できないちなみに友達と旅に行く時はこのヒッチにサイクルキャリアをつけてここに2台自転車を乗せてで前にライダー4人とまあカメラマン1人の5人みたいな感じで。 よくいろんなスポット山やったり海やったり川やったりひたすら回りながらチャリンコ乗ってキャンプしてで釣りしてまた次のライドスポットへ行くみたいな生活をしてますほんまにそれができんのもこの最高の設備と最高のキャパを持ったハイエースのおかげですこれは今ミドルルーフっていう ハイルーフよりも少し低いけど標準よりも少し高いこの真ん中の緑の高さで幅がワイドボディのハイエースになりますそしてこいつ見た目だけじゃなくてガチで四駆なのでほんまに山道でもガンガン登っていけますほぼスタックとか滑ったことがない正直もう完璧じゃないですか もう男の夢全部叶えましたみたいなほんまに僕のやりたいことをフレックスドリームさんに全部叶えていただきましたありがとうございます本当にでもしみんなこの丸めのハイエースが欲しくなったらフレックスドリームさんに行ってみてくださいでにハイエース持ってる方でもこの顔だけ変えることができますいろんなえっと店舗があって関東中心なんですけど仙台にもあったり名古屋にもあったり 割と東日本を中心に展開されてます店舗によってそれぞれハイエースが強い店とかランクルが強い店 USK が強い店があるんですけど、まあ、基本的には全部トヨタの車特にまあアウトドアとか4駆の車をカスタムして販売されてますあの概要欄にリンク貼っとくんで、えー、また見てみてください、まあ、今ねちょっとコロナでなかなか人混みには行きづらいんですけどこういう車を持ってこういう自然に行って 密じゃない環境で楽しむいい機会やと思うので是非皆さんも素敵なバンライフを過ごしてみてくださいじゃあまた次の動画で会いましょうほら